5回目のビデオです。はい。はい。この前のビデオとその前のビデオでは、ズーム、それとルームでどうやって動画を作るかという話をしました。で、次にですね、えー、動画を YouTube にアップロードするというのをやりたいと思います。えっとですね、今、 ね。あのー、これが Google スライドですけれども、じゃあ、ビデオをですね、スライドに入れようと思うと、見てください。えっ、ー、と、これは最後にしま、もう一回やりますけれども、インサートですね。で、ビデオ。選びますね。まず YouTube が出るんですね。それと Google ドライブ どういうことかと言いますと、Google スライドに入れることができるビデオは、YouTube の上にあるか、Google Drive にあるかなんですね。はい。ですから、まあ皆さんが持っているものを Google Drive に入れて、ビデオを Google Drive に入れれば別に問題はないんですが、 えっとですね、普通 Google ドライブの無料の容量というのが 15GB なんですね。で、まあ、あんまり使わない人は 15GB あれば十分なんですけれども、ビデオって容量が、あの、たくさん食いますので、あと、あの、ビデオは YouTube で管理するのが一番楽なんですね。だから、 あの私はほとんど、まあ、これ、例えばルームで撮ってます。ルームで撮るようなものは、まあ後で見なくていいものはそのまま捨ててしまうんですけれども、残しておきたいものはほとんど大体 YouTube にアップロードしています。で、まあ、皆さんもいろんな方法があると思いますけど、うん、とりあえず YouTube にビデオをアップロードしましょう。ねはい、それをやってみたいと思います。 はいじゃあ、YouTube を開きますよね。えー、youtube.com ですね。はい、開きました。えー、まあ、ね、これ、ここがちょっとね、トップページね、恥ずかしいんですよね。どんな動画を見てるか全部。 ね、見えてしまいますけど、あんまり恥ずかしいのはないかな、ここには。はい。えっ、ー、と、まあ、それはどうでもいいです。はい。えっ、ー、と、まずね、あの、これ、ログインが最初ですね。まあ、私はログインもしてあります。はい。で、えー、ここですね。すいません。日本語になってますけど、同じです。英語でも。ここにこうすると、ライブ配信をするか、動画をアップロードするかというのが出てきます。じゃあ、動画をアップロードします。 はい。そうすると、こんな画面になります。それで、皆さんの PC に入っている動画を選べばいいんですね。うーん。例えば、私が、これかなまあ、何でもいいですね。これをオープンしたらいいし、そういうやり方もあるし、ドラッグしてもいいんですね。えー、ドラッグというのは、 えっ、ー、と、すいません。ドラッグというのは、ここですね。このビデオを左クリック、押したままこう持ってくること。うん、どっちでもいいです。これでも入ります。はい、入りました。はい。まずはタイトルを決めます。ね。えー、じゃあ、例えば。 まあ、これはテストなので、テストにしましょう、しましょうか。ね。はい。で、次へ。で、その次はもう何もしなくてもいいです。次へ。で、ここが大事なんですね。この3つの状態が選べます。非公開、限定公開、公開。で、公開をそのまま選んでしまうと、 全員がビデオを見ることができます。で、限定公開というのは動画のリンクを知っている人だけが見ることができます。非公開は自分と自分が決めた人だけ見ることができます。で、もう見られたら嫌だなというものは非公開に。私もあります。まあ、あの、別に人に見せる必要がないビデオですね。自分だけが 見, 見るビデオはここに。 あげる。ですが、えっ、ー、と、授業のビデオですから、これ意味ないですよね。まあ多分授業のビデオは、もう誰が見てもいいよっていうのだったら公開にする。それか、もう限定公開でいいと思います。ね、限定公開。あの、どうせスライドに貼りますよね。スライドに貼れば、その URL を辿っていくので、みんな見ることができますから、限定公開にしましょう。 であとはまあいいですね。はい。じゃあ、限定公開にして保存します。はい。あとは、待つだけです。ね。もう、あの、ここに動画のリンクがありますね。はい。ね、これを、まだできてないとねで。まあまあいいです。閉じますね。はい。で、待っていたら、あ、テスト。 あもう上がりましたね。もう、あの、短い動画だからかな。えー、あ、違う違う。ん処理、あ、これですね。はいはい。これですね。はい。もう上がってきています。ね。はい。で、まあ、見たいときは、こうやって、ここから見ることが、はいはい。ね。見ることができました。ね。はい。 で、結構ね、あの、どこにあるか分からないっていうことが結構ありまして、えー、っとですね。あげるのは簡単なんですけど、次にあれあの、あげたのどこにあるかなっていうときに、えー、っと、どこにあるかというと、今これ YouTube ね、youtube.com で入りました。ホーム。 あ、あ っ, あったあった。ここですね。はい。いいですか。左上のここで、自分の動画。これで、YouTube スタジオというところに行きますから、ね。で、一番最近上げたものは一番上に来るはずです。はい。ね。はい。これで、えー、動画を YouTube に上げることができました。で、えっ、ー、と、これは、ひ、限定公開にしてますから、 誰でも見れる、見られるわけではありません。ね。ここでね、ここ見てください。いいですかこれを URL 共有するときは共有な URL を取得して、これを知っている人だけ、ね、こうやって知っている人だけが見ることができます。あの、検索しても引っかかりませんから、ね、その辺は心配しなくてもいいと思います。 はい。じゃあ、ここまでです。YouTube にビデオを上げました。